サラマンダーじゃなくてえっとえっとなんだっけなんかやばくないこの攻撃サボテンダーうわリック死んだうわはマジで<笑>本当に持ってんのありえないでしょもう少しなんかえ<笑>いい加減にしろよサボテンダーうーハリマンボン は、ま、りしなくていいよあ盗めるじゃんチョコボのおっスパイラルカット だ, やめジッだこいつあれでしょメタルスライムみたいなもんだと思ってたんだけど あれこいつ逃げるんじゃないのえなんかなんだメタルスライム的立ち位置だと思ったのになんか二人も殺されたんだけど何だったんだ一体出たはぁ本当に分からんのだけどこいつさ石化きくのかな 避けられたし何なんだろうねこれこれこそさスリープパウダーとかいないのインスト効果インストあら。ええー。強いなサボテンサボテンは一体何なのか分かんないんだよな結局こっち側から回っても変わらんと思うの、ね、出た 出た、サボテンダー。逃がさずに倒すといいことかこれで、アルベド回復薬を使うじゃろまず。違う、盗まない。えー、サボテンダー倒してみたいな頑張れ、サボテンダー。サボテンダーを応援するな。え、わた、あ、逃げられた。まあいいや、回復できたからね。サボテンダー倒すの難しくないか これね、一回プレイしたことあるんだってすごく昔にこれアロン死んだくないああ逃げちゃおうかな出てるね出た出たいやーここはでも輪っかでまず 攻撃して、アーロンで攻撃してリュックで回復だよな回復するしかないなんで鳥を応援してんだ頑張れ鳥<笑>鳥は一生倒せないからサ<笑>ボテン危険 えサボテン針万本するじゃんやべえうわ終わったかもしれんっあっあっ危ねえじゃ終わったかと思ったほんとにサボテンの針当たるんだね ね、さっきからさ、サボテンしか出ない。<笑>よし、逃げた。サボテン一定体力まで減ったら逃げるから倒しちゃうってことはないかも。こいつ倒さないといけないらしいよ。粘着サボテンだ。粘着されてるやめてもらっていいう出た。出た。 出たよハリセンボンこれでキマリパイセンが逃げられたらリュックであじゃあルールーと交代してルールーが逃げられたらリュックに交代してあ逃げられないね終わったか絶対に倒れない無敵のリュック ハリセンボンの方がよっぽど出るやんけ。本当だ、八百あるんだ。これ殺せることあんのかな戦ってみようかな ?800 です。 ブリッツいいかもブリッツ こんなに出るの初めて見た。レアこの現象決まりよくやった。決まり極まり本当かわいそうして。決まり、パイセンは体液のために犠牲になったのだよ。諸君。